どうも皆さんこんこにちはケンです今回紹介するのはソロ用のワンポールテントなんですけれども今回紹介するテント少し変わった形をしていると思いますこのテントなんと日本人が設計したテントなんですということで早速今回紹介するテントはこちらデデン UJAC のサーペントテントというテントですさっき日本人が設計したって言ったんですけれども UJAC、えー、株式会社の佐藤さんという方が設計し販売しているテントです このテント今から詳しく見ていくんですけれどももうフルの状態で組み立ててあるんでまずはちらっと中を見てみましょう室内はこんな感じになっていますでで今左側だけ壁を作ってるんですけどこちら側も壁を作ることができますバイクを入れたとしても屋根の下にスペースがあるほど大きなテントです室内はこのようにやっています中央に1本だけポールが立っているんですけれどもポールの先はさすたのように二た股になっています このテントの大きな特徴はこのインナーテントですこのベージュの部分はポリコットでできています床は普通のポリエステルなんですけれども壁と天井はポリコットでできています今からこのテントを詳しく見ていくんですけどその前にこのテントの特徴をさらっとご紹介したいと思います1独自設計のテントで今までに見たことがない形のテントです立ったまま着替えることができるほど広く高い全室があり室内は最大で2人まで横になれるスペースがあります 雨が降っていても別にタープを持っていかなくても快適にソロキャンプを楽しむことができる新しいテントです2大きなテントですが最小で必要なペグ数はなんとたったの6本です組み立ては3分程度でできましたインナーテントは吊り下げ式なので雨が降っている日でもまるでタープの下にいるかのように無理な姿勢を取らずに撤収作業をすることができます3インナーテントの壁のみがポリコットで作られています 夏は涼しく冬は暖かく使用することができますまたポリコットは吸湿性があるので快適な湿度を自動でコントロールしてくれます結露しやすい環境下でも壁に水が垂れることはありませんテントのその他の部分の素材はポリエステルなので収納時の重さは抑えつつ結露に強いテントとなっています4立ったまま着替えることができるほど大きな前室がついており2人まで横になれるテントですが収納時は直径 24cm 横 58cm と大きすぎずバイクツーリングも想定した設計だそうです肩にかけて持ち運ぶのにも苦ではない大きさです5フライシートにはスカートがついています寒い時期は伸ばして暑い時期は巻き上げることで快適に4シーズン使うことができます6前室には雨よけシェードがついており雨風の向きや太陽の向き周りの状況によって自由に開け閉めすることができます ポールを1本だけ使いこのようにタープスタイルで使うこともできますサイドシェードの開閉やポールの本数などでいろんな形にすることができます7室内には大きな天窓がついていますここを開けることで風の通り道ができベンチレーション効果を最大限発揮することができます8このサーペントテントを設計し販売している佐藤さんは YouTube チャンネルも開設されています どんな人が設計し、どんな人がユージャックの代表者なのか知ることができます。ということで、このテントの特徴をさらっと紹介したので、これからサーペントテントを詳しく見ていきましょう。収納時の大きさは横 58cm、直径 24cm です。中央のポールはもちろん、全室のポール2本もあらかじめ付属しています。高さ 2m30cm の高さのテントに加えて、全部の付属品を入れたとしても、ここまで小さくできたのは素晴らしいと思います。 早速袋から出ししてみましょう付属品はフライシートインナーテントメインのポールが1本前室のポールが2本ペグが17本ロープが10本日本語の説明書ですさすがに僕でも説明書を見ずに初見で組み立てることは無理かなと思っていましたがこの U ジャックのサーペントテント形は見たことない形をしていますがジャンルはワンポールテントに分類されます なので、他のワンポールテントと組み立て方は全く一緒で、大きい割に構造や組み立てはめちゃくちゃシンプルなテントでした。組み立て方は、1、フライシートを広げ、6点にペグを打ち込みます。2、サスマタのような独自仕様のメインポールを組み立て、中からポールを立てます。これでほぼ完成です。慣れれば3分程度でここまでの形にすることができます。形を整えたり、 風で倒れないようにロープを張れば完成です。組み立て方は日本語の説明書に写真付きでとても詳しく記載されています。注意すべき点なども詳しく書かれているので説明書を見ながら手順通りに組み立てればテントを組み立てたことがない人でも 簡単に組み立てることができると思います。また、設計者である UJAC の佐藤さんは、YouTube チャンネルも開設されています。そちらで、このサーペントテントの組み立て方を解説した動画が公開されています。サーペントテントの設定方法の方をご紹介していきたいなと思います。12分かけて組み立て方の解説、6分かけて収納のやり方の解説をされています。 公式の動画であり細かい点も解説されているので組み立てと撤収に関して気になる方はそちらの方の動画をご覧ください URL は概要欄に貼っています組み立てを終えた U ジャックのサーペントテントはこんな感じですとてもでかく存在感が半端ないです外見を詳しく見ていきましょう入り口は正面に1カ所ありますファスナー2カ所を上げれば中に入ることができます開けた入り口の扉はくるくる巻きにして上に固定することができます インナーテントを設置してない状態だとこのようになっています。インナーテントを使用せずにフライシートだけでもワンポールテントのような使い方が可能です。400cc のバイクがすっぽり入り、コットを置いてもまだまだ余裕があります。中から上を見上げるとポールはこのようになっています。ちなみに別売りで専用のグランドシートも販売されています。u ジャックのサーペントテント専用のグランドシートなので、底面の形にぴったり合うように設計されています。 早速ですが、インナーテントを設置してみましょう。このインナーテントは、吊り下げ式になっています。底面の4箇所にフックをかけ、天井の2箇所にフックをかけるだけで設置が可能なので、1分もあれば取り付け、取り外しが可能です。ちなみにこのテント、マジで背が高いので、チビの僕ではフックをかけることができませんでした。そんな時は、立てたポールを少しだけ斜めにして、手が届くようにしてからかけましょう。こういった細かい点を、UJAC チャンネルで解説されています。 インナーテントを設置しましたが、中を詳しく見る前に、こういった扉を巻き上げて使うスタイルでも使用可能ですが、せっかくなので付属のポールを使って全室を作り、このテントを真の姿にしてみましょう。付属のポールを組み立てて、全室の扉の D 型のリングに差し込み、ロープで固定し、ペグでロープを固定すれば全室の完成です。これが U ジャックのサーペントテントのフル装備の状態です。外見をさらに詳しく見ていきましょう。 テントの天井部分には2カ所通気口があります一度組み立ててしまうと手が届かなくなるのでポールを立てる前にあらかじめ開けておくといいと思います全室の壁は開けたり閉めたりできるシェード機能がついています雨や風を受けるために片側だけ閉めたりプライベートを確保するために両方閉めたりはたまた開放感を出すために両方開けたりポールを1本だけ使いこのようにタープスタイルで使うこともできますファスナー1つで簡単に開け閉めが可能です 早速インナーテントを開けてみましょうインナーテントの扉を開けると前面に網戸が張られていますベンチレーションは他のテントと比べ物にならないほどいいと思います網戸は逆 TG 型になっています縦を開けて底面の横を開ければ開くようになっています扉は網戸を含めてくるくる巻きにして横に固定することができますテントの中はこのようになっています床はポリエステル製ですが壁はポリコットでできています このテントはインナーテントの壁だけがポリコットでできていますポリコットは燃えにくく結露が発生しにくいが重く濡れた後の手入れが面倒という特徴があります最近ポリコットを素材としたテントは増えてきましたが あえて室内の、しかも壁だけにポリコットを使用しているテントは、この U ジャックのサーペントテントだけかと思います。室内の壁だけがポリコットなので、収納時の重さもめちゃくちゃ重くなるわけではなく、室内の壁は飴に濡れることもないので、びしょびしょに濡れることもありません。ポリコットのメリットは生かしつつも、デメリットを感じさせないような設計のテントです。コットやテーブルを置いてみるとこのようになります。一人で快適、一人でも横になれるくらいの大きさです。 インナーテントの扉の上側には2箇所フックがありランタンなどをかけることができます室内からの視点はこのようになりますフライシートの地面に当たる部分には全箇所にスカートが装備されています寒い季節はスカートを伸ばした状態で暑い季節や通気性を確保したい時はスカートをまくることで4シーズン全てに使えるテントになりますスカートにもそれぞれペグ打ちできるように枠がついているので手持ちのペグや木の枝などで固定し 風でまくれないようにすることができます。スカートをペグダウンするためのバッかがついているテントは珍しく、風が強い寒い時期には大活躍する機能だと思います。室内の奥には大きな天窓がついています。申し訳程度の大きさの窓ではなく、とてもでかい窓なので、すべての扉を開けていれば通気性は抜群に良くなるテントです。フライシート側の窓、インナーテント側の窓と二重になっています。全開にして寝ている時に窓の向こうに視線を感じた場合でも、 わわざわざ外に出て窓を閉める必要はなく室内側の窓を閉めればプライバシーが確保できますスカートだけではなく正面の扉を少しだけまくることができます就寝時にこのスタイルにすればプライベートを確保しつつも室内の天窓と入り口とで風の通り道ができ通気性は抜群によくなりますさらにインナーテントはポリコットでできているので通気性も相まって結露が非常に起こりにくいテントになっていますスカート付きなので真冬から そして真夏まで使用できるハイブリッドなテントです室内の各部の大きさは95 240, 160, 220, 205cm, 230, 190, 185, 200cm, 210cm,、240、160、220、205cm、230、190、185、200cm、210cm、140cm 前室のこの屋根の長さは 230cm ですちなみに前室の体格の長さは約3メートルだったので大型バイクでも斜めにすれば入ると思います 耐水圧についてです耐水圧はフライシートが 2000mm 床が 5000mm となっていますフライシートは UV カット効果もあるそうなので日差しが強い日でもタープを使用せずに快適なキャンプをすることができますフライシートの縫い目や床の縫い目には CM テープ加工が施されており縫い目から水が入ってこないようになっていますちなみに台風についてですがこの映像を撮っている時の風速は指示によると 6m でした現在の風速は 今ロープを張らずに6カ所のペグだけで立っている状態です風に対して斜めになるように設置しています強風注意報が出ている中でもテント自体は設営できましたがこのテントに限らず風向きや周囲に注意して設営を行ってください今画面左から風が吹いていますがこのように左側のシェードだけを閉めれば室内に風がほとんど入ってこないのでランタンやガスの火も消えることはありません はいってことでいかがだったでしょうかユージャックのサーペントテントの紹介でした。形だけではなくて、中身や機能なども面白いテントだったと思います。繰り返しになりますが、このテントはユージャックの佐藤さんが設計し、彼が代表を務める株式会社ユージャックが販売しているテントです。説明書には問い合わせ先の電話番号や住所などもあり、とてもオープンな会社、メーカーさんのテントです。公式で動画も公開されており、正確な情報をつかめることができるので、一言で言うと、安心なテント。